はこんなにも多くの感覚の皆様に見ていただけること、本当に嬉しく思います。本当にありがとうございます。えー、ー私たちが今回演舞させていただくのは、2022年の作品、サチュアルです。私たちの演舞を通して、今、辛さや苦しさに耐えている人、今、どこかで頑張っている人、そして今、どこかで輝いている人、今を生きる全ての皆様に幸せをお届けできるよう、 りますキりッチアップ you <laughs>